おポコッて今こちらに、えー、アルミ缶ですねなんかおかしな潰れ方してるんですけどこれはの缶の内部の急減圧によって大、えー、気圧の力ですね外側から力が加わってこんな形に潰れてるものですね、えー、何で急減圧するさせるかっていうと、えー、最初にですね 缶の中に二酸化炭素を集めておいてそこに水酸化ナトリウムを加えますそうすると水酸化ナトリウムが二酸化炭素を吸収して二酸化炭素気体ですから液体の水酸化ナトリウム吸収されて急減圧されるということですね缶の内部が減圧されるとスムーズに 前もってです、ね、あのガムテープを用意しておいて缶、えー、の蓋を閉じておいて、えー、減圧をさせるというそういう仕組みですでこちらに、えー、二股試験管にねこっち側の炭酸水素のトリまり重素ですねでこっち側に、えー、と塩酸が入っていてそれを合わせると 納させると。リ二酸化炭素がこう誘導されるということになります。えっ、ー、と、かがちょっと軽いので、倒れることがあるので、ガムテープで。つけてあります。倒れきくしてあります。それでは。ええー、ふた、二股試験管を倒して。あれ、なんか倒れそうだな、これ。倒れそうですね。はい、二股試験管の方から。 二酸化炭素を誘導したいと思います倒します今泡が発生しています炭酸水素ナトリウムの CO2 が有利してきて管の内部に今誘導されているという状態ですね 噛むのこう倒れやすいので、ガムテープで留めておくといいんですけど。まあ、後ろの方軽く止めています。ちょっと、ちょっといっぱい。ちょっと入りすぎちゃいましたね。まあ、あらかたのシーオツーが誘導されたと思ったら。一旦これで。 ガムテープで缶を蓋をします。あらかじめこのフックの方はですね、アルミ缶の方あの外しておいた方がいいんですね。では、えー、こちらの、えー、とアルミ缶の方に CO2 が充満しているわけですね。ここにあらかじめ作っておいた水酸化ナトリウム水溶液を注ぎ込みます。 ガムテープでしっかり口を閉じて、えー、漏れるといけないのでしっかり封じておきますで固定用のガムテープを外してちょっと軽く振る感じですかねあもう潰れちゃいました軽く振ればあの CO2 の吸収が起こるので今水酸化ナトリウムの方に 機体である CO2 が吸収されている状態ですねということが起こってますこのまま触らなくても 触れなくても良かったかもしれませんね。はい、十分に C O 二の吸収が起こった感じがします、ね。今シューって音がするんですけど、これはおそらくここですね。あの缶があの潰れた時にここはもう亀裂が入ってしまって、え空気が中に入り込んでるのかもしれませんね。 気鉄が入らなければもう少しぐしゃっと潰れたのかもしれません、はい、水酸化ナトリウムによる CO2 の吸収減、えー、圧の現象を見てもらいました